の皆さんです昭和30年に発足して63年という長い歴史があり全国各地の民謡を研究しています岩手の民謡も数多く全国に紹介し指導をしております民謡を踊る喜び豊かさ多くの人に知ってもらえるよう急に努めている皆さんです それでは森岡民謡研究会の皆さんお願いいたします。皆様こんにちは。それでは、うん、最初は通り大子でお願いたします。どうぞ。 これから戻ります。庭に入って入りはでございますどうぞ お願いします。<音楽><音楽> どうぞ。 お願いします。 挨拶しながらお会場いたします引き派でございますどうぞ